パーツを組み合わせて紫陽花の張り絵を作りましょうまずはにじみを生かした花びらを貼り合わせて大きな花を作ります再生紙やコピー紙など薄い紙の上に花びらを並べていきます花びら同士が少し重なり合うように外回りから真ん中へと置いていきます位置が決まったら 真ん中の花びらを一旦外し外回りの花びらから貼っていきます花びらの真ん中あたりだけ糊をつけて貼っていきましょう外回りぐるりと一周貼れたら今度は真ん中の花びらを貼ります台紙が見えないように貼りましょう裏返したら紙の周りの部分を 内側に折り込んでいきます。この時、表から紙が見えないように折ります。一旦広げ、周りに糊をつけたら、もう一度折ってくっつけます。出来上がった花と、カタツムリや葉っぱなどのパーツを台紙の上に並べ、配置を決めます。 配置が決まったら葉っぱから貼っていきます。折り目をつぶしてしまわないよう、根元だけのりをつけるといいです。花も真ん中の方だけのりをつけて折りたたんだ。台紙の分だけ浮き上がるように貼りましょう。カタツムリにものりをつけて、貼ったら自分がカタツムリやアジサイだったらどんなことをお話ししているか考えて白いクレヨンで。 一言添えておきましょう。日付や名前も入れておきましょう。みんなの作品が出来上がったら、タイトルをつけて壁面に飾りましょう。